こんな質問をメールでいただきました。いつも動画を拝見いたしております。私は童話団体とは全く関わりがありません。むしろそうした団体の理不尽な振る舞いに憤慨しているものです。少し質問があります。童話情勢がおかしいことは宮部さんのご指摘がごもっともだと思います。ただ気になったのは、宮部さんは今の時代に童話差別はないとお考えなのでしょうか 以前、結婚差別はないと言ってましたがもし差別があるとしたら童話対策事業に頼らずどう対応していくべきだと考えていますかそして以下のような記事はどのように思いますかで以下引用ということで野、えー、中のようなブラック出身者を総理にできないと発言した麻生に野中はっていう記事ですね。えーっとこれね もう知ってる人は多いでしょう。えっ、ー、と、どういうことが書いてあるかっていうと、非常に有名な話で、え、麻生太郎がですね、えー、まあ、当時、えー、政調会長だった麻生太郎が、えー、野中博文、官房長官になった人ですね。この人に、えー、野中のような部落出身者を日本の総理にはできないわなぁと言ったっていう話ですね。で この発言が事実かどうかっていうと、まあ私はね、おそらくね、これはね、事実だったと思います。まあ野中さん本人が書いてるしね、まあこういう発言があったっていうことは、まあ複数の人が言ってること な, んなので、実際にね、麻生太郎は野中博文にこう言ったんだと思います。で、おそらくね、この、 メールくれた質問者さんの趣旨としては、まあ、こういうね、ひどいことを言う人がいるんだから、日本にはまだまだ深刻な同和差別があるじゃないかというふうに言いたいんだと思うんだけども、いや、むしろね、僕、このことは、日本にブラック差別というものがないか、あるいは、まあ、少なくともね、あったとしてもね、非常に些細な問題であるという、まあ、強力な証拠だと思うんですね。というのも、野中さんはもう事実としてね、官房長官、 まあ政府のね、ナンバー2まで上り詰めてるわけじゃないですか。で、まあ確かにね、総理大臣になってはないんだけども、これはまあ野中さん自身の意思じゃないですか。あの人は総理大臣になろうとは思わなかったわけでしょ野中さんって実務家なんでね、そんな自分が見越しにかすがれてどうこうっていうようなタイプの人じゃないんで、別に麻生太郎の発言とは関係なく、本人が総理になるつもりなかったんだと思いますよ。まあそれにしてももうナンバー2まで 上り詰めたわけですからねじゃあ本当に野中さんがこういう扱いをされてる人物ブラック民だというのなら何で、えー、ナンバー2まで慣れたんだと官房長官までなれたんだだから日本ではブラック民が官房長官になれるぐらい差別がないっていうことなんですよね。 いやいや、麻生太郎のこの発言はひどいじゃないかっていうふうに言う人もいるかもしれないけども、ああ、そうですか。じゃあ、だったらね、なんで解放同盟は麻生太郎を球団しなかったんですかで、童話会も何も問題しないんですかね全日本童話会、自由童話会もなんで麻生太郎を球団しないんですかそれはもうその程度の問題だからでしょやっぱ麻生さんって、もう福岡ではね、有力者だからいろんなしがらみがあるから、 麻生太郎を糾弾するのは分が悪いと思ってるんじゃないですか。だから麻生太郎を許せないって言うんだったら今からでもね。糾弾すればいいけど、できないわけですよ。結局ね。その差別球団だの。なんだのっていうのはそのまあ弱い立場にいる人、あるいはまあ金持ってそうな人。そういう人を追い落とすためのま、あいわば政治的な道具ですよね。うん、その脅し揺すりたかりの道具だったりだとか。まあ自分の性。 性的を追い落とすための道具に過ぎないわけですから、差別球団っていうものは。だからこうやって麻生さんみたいにね、ちょっと相手にすると分が悪いっていう場合は、やらないわけじゃないですか。だから、ブラック差別ってその程度の問題なんですよ。だから、その強力な証拠でしょ、これは。 ブラック差別っていうものがもう日本において非常に些細な問題だっていう強力な証拠だと思います。この麻生太郎の一件は。そうでないって言うんだったら、じゃあ解放同盟麻生太郎今からでも球団すればいいわけですよ。やらないっていうことはブラック差別なんていうものは非常に些細な問題だからなんですよね。うん、というのが私の答えです。はい。で、うん。結婚差別はないって と言っていましたが、もし差別があるとしたら、童話対策事業に頼らず、どう対応していくべきだと考えていますかだから、麻生太郎さんのように、ね、麻生太郎さんの一件のように対応すればいいわけです。つまりは、もみ消したらいいわけです。だって、そしたらこれで誰も別に損しなかったでしょ別に野中さんもね、官房長官になれたわけだし、麻生太郎も、まあまあ相変わらずやってるじゃないですか。誰も不幸にならなかったじゃないですか。麻生太郎、の話にしといてね。 だから、あの、どう対応すればいいかっていうのは、この麻生太郎の件が非常にねあの、分かりやすいわけです。非常に良い教訓になるわけです。だから麻生太郎さんに対して、解放同盟や自由度和解がやったようにね、なかったことにすればいいわけです。だからプラクス差別に対しては、もうこの麻生発言のように対応すればいいっていうことが分かるわけですよ。だからこの麻生さんの件ね、僕いろいろ言われるけどもね、なんかこれが差別がある証拠だって言われるけども、まあこれは、 ね、差別というものがない証拠であるし、まあ、仮に差別があったとしても、無視し、無視すれば誰も不幸にならないっていうね、えー、強力な証拠なわけです。ということで、えー、質問に対する回答でした。